みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギタッー科講師の竹田でございます。今回はギター弾ける人っぽく見えるコツみたいなのかそんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、なんじゃそれって感じですけれども、なんかこう、なんかチョーキングとか、イ弾きとか、なんかそういう具体的なテクニックじゃなくて、なんかこの辺を押さえておけばなんかすげえそれっぽく見えるんじゃねえのかなみたいな、なんかそういうコツをみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。<笑>例えばその、パワーコード1つ弾くにしたって、その 単純にこのパワーコードだけをバーンと弾くよりも、なんかこう合間に何ていう感じのグリッサウンドとかが入ってたほうが、ああ、なんかあいつできるやつっぺみたいな感じになるじゃないですか。なんかそんなコツを2、3個ご紹介させていただこうかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、1本目のこの動画でご紹介させていただきたいのは、グリッサウンド。 の入れ方という感じです。グリスタント。ご存知の方も多いかと思いますが、うん、下の方から上の方までバイデンと登っていって、うん、そこから降りていってで、パワーコードを弾くとか、うん、なんかそんな感じのテクニックでございます。ちょっと一緒に早速やってみましょう。6弦の開放と5弦の2フレット。で、この6弦と5弦を2本右手でピッキングすると、まあ、こんな音に。 なるかと思うんですが・うん・これの前にグリスサちンドでちょっと効果的に入れていってみましょう中指で目安として2フレットぐらいからもうどこでもいいんですけれども、まあ、2フレットから上のほうまでどこでもいいんですけれども、まあ、じゃあ15フレット付近までとしましょう中指で2フレットから15フレット付近までわーっと上げていきますうん行き過ぎた、うん、こんな感じです 途中でこう中指がこう外れてしまうと、うっとまあ、途中でこの音が途切れてしまうので、えーと、しっかりと押さえながら上まで持っていってあげてください。15フレットは目安なので、どこでもいいです。なんかこの辺まで、もう本当に上のほうまでわっしょいと行ってもいいですし、まあ、何かと外れないように気をつけながら上まで持っていってください。 で、後ろのこの親指がくっついたままだと、やっぱりこの親指がストッパーみたいになっちゃうので、ちょっとぬるぬるしちゃうじゃないですか。なので、いっそのことも親指を外していきましょう。中指と体と右腕のこの3点でこうしっかり押さえて、<笑>上まで持っていきます。こんな感じです。 それで、これを、まあ、こっち側に持ち替えて、うこういうことですね。中指だけです。中指だけで。こんな感じです。それで、もうちょっと細かく言うとこの人差し指がつ、人差し指の付け根あたり、ここはまだちょっとセンサーといいますか、ここが一つの目安となってこう動かしているところなあるんですけれども、あんまりこうパワーすぎると、指を広げすぎると逆にやりづらいと思います。うん、僕の場合は人差し指の付け根ぐらいが根っこうネックの下にくっついていていて、 で、この形のまま、なんか上に持っていくという感じですね。で、下の方から上までガーッと持っていくわけなんですが、これをシャシャッと、なんかこう素早くなんか上げたいです。もうヒャッと、シ, シュッと。ッと、シュッと、こんな感じで、シャッと。あんまりゆっくりすぎても、すごいこう、なんかこう、ぬるっとした印象になってしまうので、 ちょっと勢いをつけて、よし、はい、上まで持ってってあげましょう。で、上げるときに、うとなんかこうゆっくりからこう徐々にこう加速をしていくような、なんかこういう二 次, 次関数的 な, なんか動きにすると、なんかすごいいい感じかなと思いますので、ちょっと余裕が出てきたら、ここう・・・。う、ぬーや っ, っていう感じの、なんかいぬーやっっていう。うんいや そんな動きを目指してみてみくださいませ。で、上までいったら、ゆっくりうっと下ろしていって、えーっと、この人差し指が5弦の2フレットにくるあたりで、パワーコードに切り替えて、バーンと弾くと。やってみましょうか、ゆっくり、ソイッと言って、セイッと言って、こんな感じです。 こうなのをずっとこうやっていくと、なんとなくできるようになってくるかと思いますので、ちょっとくらいやってみてくださいませ。それで、どこで使うのかというと、その曲がある程度まとまったところとか、なんかその転換するところとかで入れられると、まあ、効果的かなと思います。例えば、そのジャン、2、3、4、ジャン、2、3、4、ジャン、2、3、4。で、4小説明で。 毎回毎回やるとやかましいよとてう感じになってきてしまうので、まあ、適度に適度に。4小節、8小節とか、か A メロ終わったところとか、B メロ終わったところとか、なんかサビ入る前とか、ただ、そんな感じのこう転換するときに入れられると、まあ、すごい効果的かなという感じでございます。うーん上げたら徐 々, に徐々に下げていって、でこの辺でコードパワーコードがバーンとくると。 ドゥイーンバーンドゥイーンバーン<笑>なんかそんなイメージでございます。で、さっきも言いましたけれども、そのグリッサンドでこの上げている途中にその音が消えてしまうとすごい格好悪いことになってしまうので、まあ、そこはちょっと要注意という感じですね。それで、ゆっくり上げすぎてもぬるっとした印象になってしまうので、んこうならないように気をつけましょう。で 2フレットから5フレットってさっき言いましたけれども、ある程度この幅があったほうがメリハリがついてすごいかっこいい感じになるので、できればその結構大げさにグワッとやったほうがよいかなと思います。まあ、ものによってはその、ね、ちょっとだけでちょっとの間でそのグリサンドしたりするときもあるんですけれども、まあ、最初は慣れないうちはまあ練習の意 味, も意味合いも兼ねて、ちょっと大げさにグワッとやってみていただけるとよいかなという感じでしょうか。 はい、とりあえず、グリースハンドルに関しては以上です。パワーコードのときはその薬指と人差し指とか小指とか使っていることが多いと思うので、まあ、中指でグリースハンドルをすれば OK かなという感じです。ちょっと参考にしてみてくださいませ。それで、次、ちょっと短いですけれども、ちょっとこの続きは次の動画にしましょう。次はこのピッキングについてちょっくらお話をさせていただこうかなと思います。できるやつっぽいピッキングとはどんなものか。 まあ、大した話じゃないんですけれどもそちらも楽しみにしておいてくださいませそれでは違う動画でお会いしましょうさよならハハハハハハハ